広島大学の田村と申しますよろしくお願いいたします。えっ、ー、と、本日の講習会ですが、今、えー、皆さん見えていると思いますけれども、こちらの、えー、GitHub 上の ReadMe、えー、のファイルを、えー、スクロールしながら説明してまいります。まずはじめに私の自己紹介を簡単にさせてください。私、広島大学の、えー、坊野秀政特任教授 研究室に所属しております。昨年から所属しておりますが、オープンサイエンスの重要性について叩き込まれておりまして、今回その関係もありまして、このような機会をいただきました。これまでの研究歴はこちらに書いておりますように、有機化学を学部生の時はやっておりまして、大学院以降は植物関係の研究に携わってまいりました。 特に、植物の作る多様な代謝物に興味を持って研究をしております。では、本日の講習の流れです。まずはじめに、受講される方へのお願いと注意事項をご説明します。その後、序論として、なぜ研究データの公開共有が重要かという話から始めて、このような内容をご説明してまいります。その後、後半は実践編として、 えフィグシェアの使い方について、まずはフィグシェアのデータの中を検索する方法。で、まあ、その後にフィグシェアにデータを登録していく流れについて、デモを交えながら説明していきたいと思います。で、こちらのデモと書かれた項目については、私が実際のウェブサイト上での操作の様子をお見せします。で、えっ、ー、と、こちら注意事項として特に重要な点ですけれども、 研究データのの公開は必ず関係者の許可同意を得ててから行ってください研究室を管理している PI の方や指導教員の方また一緒に研究を行っている共同研究者の方など必ず許可と同意を取ってください特に特許出願を予定しているデータでありましたり個人情報が含まれるデータを公開してしまいますと大問題です十分に注意して進めるようにしてください 本講習では研究データの共有について説明しますけれども、そのデータというのは公開しても差し支えない研究データという前提で話を進めてまいります。ではここから講習の内容に入ってまいります。まずはじめに、なぜ研究データの公開や共有が重要かということで、最初のイントロのご説明ともかぶる部分がありますけれども、 まあ代表的に言われていることを4つほどまとめてみました。1つ目は研究インパクトの向上ということで、データを公開している論文は公開していない論文よりも最大で 30% ほど引用されやすいという調査結果があります。2つ目は研究の再現性の担保と透明性の向上ということで、データを公開することによって第三者が検証実験を行うことが可能になり、 研究の再現性の担保と透明性の向上につながります。で3つ目が、カーブの発展に対する貢献ということで、公開されたデータを利用することで、仮説の立案から検証までアイスループットに実施する、データ駆動型の研究というのを行うことが可能になります。でまあ、データ駆動型研究の有名な例としては、iPS 細胞の樹立に必要な山中4因子と呼ばれる4つの転写因子がありますけれども、 こちらは理科学研究所のファントムデータベースを使って見出されたことが知られています。最後4つ目は、論文の引用、論文引用されることが研究業績として認識されていると同様に、研究データも引用されて研究業績として認めていこうという流れもあります。で、ここで次にデータ共有の原則。 最も重要なフェア原則といいうものについてご説明しますフェアとはファインダブル、見つけられるの F、アクセスできる、アクセシブルの A、総合運用できる、インターオペラブルの I、再利用できる、リユーサブルの R というこの4つの単語の頭文字をとってフェア原則といいます。データの公開や共有の適切な実施方法を表したものです。 でフェア原則の正式な日本語版というものが、こちらの、NBC、NBDC の研究チームの和訳というものがありまして、ちょっと今共有しておりますけれども、全、まあ、文の方でこのように、えーまあ、いわゆるデータ駆動型でこうカーブを、新しい発見をしていこうという、まあ、そういうためにこういう運用、えー、原則が必要ですよということが書かれておりまして、 その下、今4つ FAIR ありましたけれども、それぞれさらに細かい要件、条件というのが記載されています。このように全部で15個、より具体的な基準というのが定められています。でこの中で特に最も重要と言われているのがこの F の1番目ですメタデータがグローバルに1位で永続的な識別子 ID を有することとあります。 これについて少し詳しく見ていきたいと思います。これが研究データを共有する上で外せない条件になるんですけれども、具体的にどういったものがこのグローバルについで永続的な識別値と言えるか。例えば、延期配列データ、遺伝子の配列を決めたり、RNA シーケンス、次世代シーケンサーとかを使って取得した生データを ddbj を通じて登録したご経験のある方たくさんいらっしゃると思いますが、その ddbj に登録すると、アクセンション番号というのが発行されると思います。まあ、これは、このアクセンション番号が ID でして、その ID を知っていれば、そのデータがユニークに定まって、しかも、データに永続的にアクセスできると。そういう条件を満たしています。でより一般的には、DOI、 デジタルオブジェクトアイデンティファーと呼ばれるデジタルコンテンツに付与される国際的な識別子が使われます。この DOI、あの論文の検索されたりするときに、まあ、論文を引用するときとかに見られた方が多いと思いますけれども、えー、まあ仕組みとしては、例えばこういう 10.1234 スラッシュ ABCDFG という仮の DOI があったときに、この HTTPS から始まる url の形式にして、web ブ, ブラウザーに入力すると、この d i システムの方で、実体の、データの実体が存在する場所の url に自動で変換してくれて、このユーザーの人は、そのデータのある場所にアクセスできると。で、この時に、このデータを提供している人が、このデータの置き場所、サーバーが変わったとか、そういった時に、リンク切りを起こさない、変更した時にこういう えー、変換テーブルをです、ね、更新してくれることによって、えー、と永続的にそのコンテンツの場所が変わってもリンク切りを起こさずにアクセスできるそういった仕組みが、えー、作られていますでは、えー、とこういったその永続的な ID を持った形でデータをどのように登録したらよいかということでここで登場するのが データリポジトリというものになります。データリポジトリとは、データの置き場、保管場所のことです。えっ、ー、と、研究データの種類に応じた適切なリポジトリに登録することで、先ほどのエア原則の一番最初の重要な項目である、グローバルに一位で永続的な識別子が付与されます。えっ、ー、と、データに応じた適した専用のリポジトリがあれば、それを利用するのが、 第一の選択肢になります先ほど少し触れました DDBJ に延期配列データを登録することもデータリポジトリの一つです。で他にも研究分野にごとにも特定のデータを格納するリポジトリというものが用意されておりまして詳しくは例えばこちらのサイエンティビィックデータ誌がデータリポジトリガイダンスというものを公開しておりますのでこういったものを参考になさってください。 ただ、こういった専用のリポジトリが存在しないデータというのも多数存在すると思います。そういったときに、どのようにして永続的な ID を付与して登録するかということですけれども、最初の2つは自らデータベースを構築する方法になります。えー、自ら構築して、そこに DOI を付与する、DOI を申請して運用するということもできますけれども、これは 自分たちで長期的に研究データを管理する体制を構築する必要があります。まあ、かなりレベル難易なハードルの高い方法になります。もう一つは、自らで構築したデータベースを NBDC の生命科学系データベースアーカイブというのがありまして、そこに帰宅することによって、データベース単位で DOI を付与していただくことができ、それによって あの、自ら構築したデータベースを永続的にアクセスできるようにするという、そういう方法もあります。で、3つ目の方法が本日の講習の内容、メインの内容になるんですけれども、FIG シェアなどの汎用リポジトリ、英語ではジェネラリストリポジトリと言いますが、それにデータを登録するというものです。まあ、これは何がいいかといいますと、自らデータベースを構築することなく、 あらゆる形式のデータを登録することが可能になります。そして、登録したデータには DOI が付与されて、先ほどのフェア原則に則 っ, った永続的なアクセスが、この、え、リポジトリの方で担保してもらえるということになります。では、えっと、ここからは、汎用リポジトリについて少し掘り下げて説明していきたいと思います。代表的な汎用リポジトリ、 たくさんあるんですけれども、論文の出版社の投稿規定とか、あとは大学図書館などでの説明を見ますと、先ほどのアンケートの選択肢にも入れた3つの FigShare、d r ット d z e r o d が代表的なツールとしてよく紹介されている印象です。で、これらのうち原則無料で使えるのが FigShare と z e r o になります。d r i ットは契約のある研究機関、あるいは出版社経由、 以外ですと、このようにデータ登録量が必要になっています。一方の FigShare とゼ e r o 度は誰でも無料で利用することができて、1ファイルあたりの上限は FigShare が 20GB、z e ゼ o 度が 50GB と、z e ゼ o 度の方がより大きいファイルを登録することができます。ただ、今回は FigShare について主に説明していくんですけれども、個人的に え、フィグシェアの方が優れていると思われる点としては、データにアクセスされやすい、その登録したデータにアクセスされやすい仕組みが随所に見られるかなというふうに感じます。え、フィグシェアの方は、ファイルのプレビュー機能が充実しておりまして、この Web ブ, ブラザー上でいろいろな形式のファイルをプレビュー、ダウンロードすることなく見ることができます。え、その機能が特に充実しています。また、 フィルシ h a r e の方にユーザーのプロフィールページというのがありまして、その研究者が登録したデータの一覧というのを見ることができます。えー、と参考までに、より詳しく汎用データリポジトリについて知りたい方は、このような比較表なども参考になさってください。で、えーとまあ、こういった汎用リポジトリをどういう場面で使うのかという話なんですけれども、まあ、あらゆる データを登録すするることががでできるのですが最近特に登録こういったものを使う場面として言われてきているのが論文のサプリメメンンンーインフォメーションになります、えー、とこの英語のこちらのサイトで最近サプリメンタリーデータをリポジトリーにデータリポジトリーに登録が進んできてますよという解説になるんですけれどもこのツイッターの え、やり取りで見ると、ま、最初の研究者の方が、ま、あるジャーナルに投稿したけれども、そのサプリの方へのリンクが、サイトのアップデートで壊れてしまって見れなくなってしまった。で、まあ、それに対して、この二人目の研究者の方は、の DOI をつけて、ま、データバース、フィグシアで、まあ、フィグシアなどのリポジトリに登録してみたらどうかっていう、そういうやり取りにされてます。えー、まあ、ここにあるように、この、 データリポジトリにサプリメンタリーインフォメーションを登録すると、まあ、そのサプリのデータにも DI をつけて登録できるために上のように出版社の都合などでアクセスできなくなるそういうおそれがなくなります。で、もう1個重要な点が機械家族な形式でデータを登録できるということです。まあ、機械家族すなわちコンピューターが自動的に読み込んで処理できるという意味になりますけれども 論文投稿時に添付ファイルとして登録する場合は、表のデータも含めて PDF などに変換して、登録することがよくあると思います。そうしてしまうと、その表のデータを後から別のプログラムで処理するといった、そういった使い方が難しくなってしまうので、後, 後々データを使う人が使いやすい なるべく生のデータに近い形で登録できるというメリットがあります。で、3つ目が、そのサプリメンタリーのデータにも、この DOI が付けられますので、そのデータ自体を他の方の論文に引用してもらうことができる。で、えー、実際にこの出版社の投稿規定でも、最近はリポジトリへの登録を義務付け、あるいは強く推奨する流れが出てきておりまして、例えば f 1 3 0 0リサーチでは、 サプリの添付を受け付けずに、レポジトリの引用が必須になっていますし、プロスジャーナルの場合は、リポジトリの引用を強く推奨していて、サプリメンタリーインフォメーション添付も可能ですけれども、このデータはフィッシュ出版社側で、フィッシェアに自動でアップロードされるというふうになっています。では、論文中、論文投稿の際に、データ、サプリメンタリーデータも含みますけれども、そういったものをどのようにして、 データリポジトリに登録するかということで、ここで2つの方法を紹介したいと思います。1つ目は、論文投稿プロセスの中で、提携しているリポジトリに登録するというものです。実際、フィグシェアは30を超える出版社と提携しておりまして、フィグシェア r e に既に登録されているデータというのも、このようにパブリッシャーと書かれている、出版社経由で登録されたものが圧倒的に多くなっています。なので、 投稿予定しているジャーナルがこういったフィグシェアなどと提携していた場合には、そのリポジトリ、論文投稿と同時にリポジトリへの登録を済ませることができます。一方で、まあ、論文投稿とは別に、まあ、論文投稿先がフィグシェアなどに対応していなかったりとか、まあ、対応しているものがあるけれども、まあ、自分はフィグシェアに絶対登録したいと、そういう好きなリポジトリに登録したいという場合には、 個別にデータを登録して論文中でその DUI を引用すするという方法がありますこの場合データがその論文アクセプトされる前に公開されてしまうんじゃないかという懸念を抱かれる方もいらっしゃるかと思いますけれども作読中に非公開にした場合にはプライベートリンクというのを作ることができますのでそれを作読者に共有して対応することもできます。 で、DOI とともに論文中で引用するということで、実例として、これは Nature Communications のとある論文の例なんですけれども、この論文では、論文のメインのフィギュアとサプリメンタリーマテリアルに入っているグラフのデータがあるんですけれども、そのグラフを描画するのに必要な数値のデータ、その生データを FigShare アにアップロードして、 そのフィグシェアの DOI をこのように論文中で引用しています。これによって論文からフィグシェアのデータにアクセスできるようになっています。では、ここまでのまとめになります。まず、論文だけでなく研究データも公開して共有することが求められるようになっています。その際には、ペア原則に則 っ, ってデータを共有することが重要です。 で、データの収入に応じた専用のリポジトリがある場合にはそちらに。まあ、ない場合には FigShare などの汎用リポジトリに登録することが検証されています。では、ここから、講義の後半で FigShare、えー、に絞りまして、その特徴であったり使い方を説明してまいりたいと思います。まず FigShare の特徴ですけれども、まあ、先ほども述べましたが、無料のアカウントで 20GB までの ファイルアップできるということで、まあ、まあ、ほとんどの研究データ、あ、えー、の、容量、容量的には問題ないと思います。で、まあ、この容量というのも、下書き状態の時には、まあ、合計 20GB まで制限があるんですけれども、公開されたファイルの容量は無制限になりますので、実質的にデータファイル量の上限というのは存在しないことになっています。 で、えーと、データを公開する前から DOI を予約することができます。なので、その予約した DOI を論文の方に先に書いておくこともできます。で、データを公開すると DOI が有効になるんですけれども、これまでの経験上、これは即座に有効になっているいあの、論文のジャーナル、論文誌でも、えー、DOI が 即, に即座に有効にならないことって結構あると思うんですけれども、Figshare のすごいところは 公開するとすぐに u i が有効になっています。で、えっ、ー、と、あとは Web ブ, ブラウザ上で多くのファイル形式のプレビューが可能になっています。では、ここからデモとして FigShare の中を検索してみます。これはアカウントは不要ですので、皆さんもしよろしければ一緒にやってみてください。では、使い方の一例として Google 画像検索のように 白いナズアラビドプシスの画像を探してみましょうというのをやっています。まず、こちらから、ウィブシェアのトップページにアクセスしますと、えっと、このようなページになると思います。一番上の、ほうは検索ボックスになってますので、すみません。アラビドプシス、アラビドプシスと入力して、検索しますと、 このように検索結果が表示されています。右側に今は関連の順に結果が並んでいましてこれはデータの新しい順番とか引用されたデータの件数順とかいろいろ変えることができますで右側のカラムが絞り込みを行うところになってアイテムコレクションプロジェクトとかカテゴリーで絞り込んだりアイテムタイプ ソース、ライセンスのとさまざまな条件で絞り込むことができます。でここで絞り込みの一例として、今、えー、まあまあ、Google 画像検索の使い方をしてみようということだったので、白、ま、い、あ、ナズナのイメージ画像みたいなものを撮りたいなというふうにやってみたいと思います。えーとまあ、アイテムタイプはフィギュアのものを置くと。 そういうものはフィギュアで登録されていると思うので、フィギュアにして。あと、ソースとして、え、論文投稿と一緒に登録されたものではなく、ま、直接、フィグシェアに登録されたもの。ま、この二つの条件で、チェックを入れて、アプライ、フィルターというのを押すと、このように、え、検索結果が絞り込まれます。で、まあ、結構こう、植物の写真だったり、イメージ画像、 イラストなんかも、えー、出てきてますね。で、今、390件表示されてますけれども、ここに表示されているものは、全部、えー、ライセンスが CC by 4.0 か CC0 という、まあの、ちゃんと引用元を表記すれば問題なく使えるライセンスのものしか載っていないというので、まあ、安心して自分のプレゼン資料とか。 使うこことと引用することができるとい う, うになりますでは、えーと、個々のデータのページをちょっと見てみようと思います。今、こちらにアラビトプジスインフロレッセンスという白いナザのきれいな花の写真がありますけれども、これをちょっとクリックして見てみようと思います。まあ、そうすると、えー、上の方にプレビュー表示が出てきていますで、下の方にいろんなデータが出てきています。 で、今タイトルがあって、このサイトっていうところを押すと、このファイルで、このデータ、まあアイテムですね、アイテムの引用するときの形式とか、まあ、DOI、の URL だけをコピーすることなんかができます。で、このダウンロードを押すと、ファイルがダウンロードできますし、シェアというところは、これは SNS だったり、メールでこのリンクをシェアすることができます。 まあ、その他、いくつかありますが、他、えっ、ー、と、紹介、ここで紹介するものとしては、こちらはメタデータですね。この登録した方が入れた、この画像を、データを説明する内容になります。で、オーサーの方のページを見ると、このオーサーの方が、他に登録したデータも長えー、閲覧することができます。で、右の方に、 えー、見られた回数とか、ダウンロードされた回数なんかが表示されていて、あとは、ま、カテゴリーとか、キーワードっていうのは、これは、データ登録する人が、え、登録したものになりますけれども、これをクリックすると、同じカテゴリー、あるいは同じキーワードを持っているデータにアクセスできます。え、ライセンスが、今、これ CC by 4.0 というライセンスになってますけれども、これを、ま、ライセンスのところを開くと、クリエイティブコモンズ、 ライセンスのページに飛びまして、えー、まあこの条件、CC by 4.0 の条件では、こういう条件のもとに使うことができますよとまあ基本的にはちゃんと適切なクレジット表示をすれば、えー、自由に使うことができるというライセンスになっています。で最後、ここのエクスポート、エクスポートと書かれているところは、えー、レファレンス、あの文献管理ツールなんかに、この データを取り込むときに使う形式で、そのデータをダウンロードすることができます。では、えっ、ー、と、スライドの方、資料の方に戻ってまいりますが、えー、今、ここまで説明しました。で、ここで、今少しライセンスの話が出たんで、少しライセンスについて詳しく説明したいと思います。FigShare に登録されているデータのライセンスは、 多岐にわたってまして、まあ、全データのライセンスを多い順に並べてみますと、一番多いのは CC by 4.0 というもので、先ほども述、えー、まあ、た、適切なクレジットの表示のみが求められるライセンスになります。で、多くのものは、えー、このクリエイティブコモンズライセンスで指定されているものが多くて、えー、2番目に多いて、まあ、NC というのがつくと、えー、ノンコマーシャル、非営利利用。 であれば使っても良いという、そういったライセンスになります。なので、えっと、まあ、フィグシェアで、えー、探したデータを引用して使おうという場合には、こういったライセンスのところの絞り込みを行うことで、えー、利用可能なライセンスだけを絞り込んで表示するという、そういったことができます。では、えー、ここからは、フィグシェアにデータを登録する流れについて、 説明していきたいと思います。えっ、ー、と、全体の流れとしては、ま, あ、まず、このデータ登録にはアカウントの取得が必要になります。で、えー、オプションですか、えー、プロフィールのページに情報を追加することができます。で、えー、登録したいデータのファイルをアップロードして、メタデータ、そのデータを説明する情報を入力します。で、えー、一時保存とか DOI を事前取得して、プレビューで 適切に登録されているか確認して、最後問題がなければデータの公開という流れになります。この一時保存の段階までであれば、この登録したデータのアイテム全体を削除することができるんですけれども、データを公開すると、アイテムの削除っていうのができなくなりますので、最後公開するところは慎重に行ってください。 では、っとフィグシ r e のアカウントの取得の手順ですけれども、f i g シェアのトップページに上部のところのサインアップというところからアカウントの取得ができます。ここをクリックしていただいて、必要事項を入力します。名前とか、E メールアドレス、あとパスワード、入力していただいて、契約への同意を行って、サインアップになるというところを。 クリックすると確認メールが届くはずですので、その中のアクティベートアカウントというところをクリックして登録完了というのは流れですで。アカウントを作りますと、プロフィールページというのが作られます。まあそこをログインした後に、の上部のアイコンマークですね。そこをクリックすると、こういうプロフィールというコーナーが出てきますので、そこを選択すると プロフィールをー設定する画面に届くことができますで。初期設定では名前だけです。名前のみが必須項目になっていて、それ以外の項目ですとか、プロフィールなどの設定は任意になっています。でまた、アカウント作ると、まあ、大きい人のアカウントと連携するかというのは求められます。えっと、その大きい人との連携についてなんですけれども、 まあ、そのアカウント、オーキッ t のアカウントとフィグシェアのアカウントをリンクさせると、そのオーキッ t 上の、えーえーまあ、ご自身の論文、発表した論文の内容とか、文献のリストとか、そういったものをフィグシェアの方にも登録することができます。えー、とまあフィグシェアのプロフィールのページにオーキットのリンクがあられるというのは、まあ、これはちょっと私のページなんですけども、まあ、このように オーキッドの ID の方にリンクが貼られるのと、またそのオーキッドの ID から f i グ s h a r e のプロフィールのページにデータを取り込むという設定をすると、このようにパブリケーションのリストが登録されるようになっています。ただ、ここから個々のパブリケーションにリンクするという機能までは盛り込まれていないので、このあたりを設定をどのようにするかは、各自のご自身の好みに応じて 設定いいいただければとい う, ふうに思います、まあ、設定する欄がこの3つありまして、まあ、私はそのオーキットの情報を f i g s h ア r のプロフィールに反映させるという2番目のところだけをオンにしているんですけれども、まあ、最初の1番目のプッシュデータという t o m y o k i というところをオンにするとこれは f i g s h ェ r の方に登録したデータのアイテムの情報をオーキットに反映させるという。 そういう機能になります。このあたりは、えー、大きい人の方に載せるものを論文だけにするとか、そういう使い方をされている場合には、この最初の選 択,、えー、選択肢はオフのままにされた方が良いかと思います。では、えーと、続いてですね、データを実際に登録する方法というのをデモンストレーションでやってみたいと思います。 えっ、ー、と、まずですね、ファイルをアップロードするところからやってみたいと思いますが、えっ、ー、と、すみません。今、ここに、今日ちょっとデモ用のファイルというのを用意しています。で、フィグシェアのトップページでログインすると、おそらくこういう、ログインした後、こういう画面になりますので、アップロードというところをクリックします。そうすると、このように、 ドラッグファイルスというアップロードというこの点線で囲まれたコーナーが出てきますのでここにこのデータをドラッグしてやりますとこのように自動的にメタデータを入力する画面というのが開きます今ファイルの名前というのが最初初期設定に入っているんですけれどもこのタイトルのところはよりデータを 適切に示すものに変えていただいて、その他、えーとまあ、この緑色の項目というのは全部入力しないとデータの公開ができない、えー、内容になります。でまあ、今、今ファイル1個アップロードした状態ですけれども、追加でファイルをアップロードしたいというときには、えー、ここに点線のところにドラッグ、あのドロップしたりとか、このブラウズというところを押して、あのパソコン上のファイルを。 選ぶこともできますで。アップロードしたファイルを削除したり、このデリートしたりとか、えー、並び替えなんていうのも複数アップロードした後には、この上部のコーナーで行うことができます。えっと、オーサーズのところは、これは、えっ、ー、と、追加で、協調の方を追加することもできますし、カテゴリーというところは、これは選択する形式になります。このように分野別に、えー、例えば、 バイオロジカルサイエンスとかで、こう、何かキーワード、カテゴリーを選ぶことができます。でアイテムタイプというの が, がありまして、まあ、よく使うのが、えー、論文のサプリメンタリーインフォメーションとかですと、データセットというものを使うことが多いかと思います。えー、表形式のデータとか、まあ、実際には表とフィギュアが混ざったり、そういったものでもあっても、このデータセットを登録することができます。 フィギュアだけだったり、プレゼンテーションだけとか、そういった場合には、それぞれ選ぶことができます。この、愛と書かれたところを押すと、まあ、俺のように、この種類どういったものですかっていう説明も見ることができます。え、キーワードのところは、まあ、例えばアラビドプシスとか入れると、また、え、部分入力すると、いくつかサジェスト、 さされれまますししサジェクトてていないななキーワーワドを入力して選ぶことも可能になりますで、ここのディスクリプションというところが非常に重要になりましてデータ、このデータを使う人が適切に使ってもらえるように、このデータがどういうものなのかという、それを詳しく書く欄になります。ここは自由記述になっています。 で、えーと、ファンディングとかレパレンスとか、このあたりあれを記入していただいて、えー、ライセンスは、えー、初期設定は CC 版 4.0 というクレジットの表記をがだけが求められる条件になっています。まあ、その他、えー、CC0 という、えー、ライセンスを放棄するという形のライセンスも選ぶことができますし、えー、MIT とか GPL、アパッチとかソフトウェアとかコード関理 系のライセンスも選択することが可能になっていますで、えっ、ー、と、まあ、この、あとはいくつかの機能を紹介しますと、Generate Private Link っていうところをクリックすると、このリンクを使って公開していない状態でデータを共有することができます。あとは、Reserve Digital Object i d e n t i これが d i を発行する機能になります。そうすると、もうこのように公開して、 する前に DOI を知ることができます。この DOI、公開しないと有効にならないんですけれども、まあ、先に公開された時の DOI を知ることができますので、これで論文の執筆に活かすことなどができます。で、えーと、こちらにプレビューアイテムというところがありますで、ここをプレビューを押すと、アイテムをプレビューすることができます。後で少し詳しく見ていきたいと思います。 でこの下書き段階であれば、このデリートアイテムというところを押せば、今入力した内容とか、ファイルをすべて消すことができますけれども、これがデータを公開した後、パブリッシュにチェックをして、公開というふうにやると、えー、こうすぐに公開されるんですけれども、その後だと、このデリートアイテムができなくなってしまうので、十分に注意してください。では、このデータのプレビューについて、ちょっと。 別に用意して、デモ用にすでにファイルをアップロードしたものがあるので、こちらを使って、プレビューアイテムをしてみたいと思います。そうすると今、えーと、同じ内容のファイルをアップロードしてみたんですけれども、ここでデータは、あの、アンサンブルプランツというサイトから、バイオマートというのがあるんですが、そこで遺伝子の白いナザの 遺伝子の ID と転写物、トランスクリプトの ID、遺伝子名、ジンネームとジンディスクリプトこの4つの情報を表にしたものです。それを CSV 形式で、CSV はあの、カンマクギですね。カン切ク形式でダウンロードしたものを、ドット CSV というカン切クのカッ調子をつけて登録すると、このようにプレビューされます。きちんと表としてプレビューされるのは、 この、カマ区切りファイルを CSV でという拡張子をつけて登録した場合です。同じファイルでも圧縮してしまうと残念ながらプレビューすることができません。また、カマ区切りの内容でも拡張子をドットテキストにするとフィグシェアの方でカマ区切りというふうに認識されないようでして、このような 先ほどとは違った 表, 表としてはプレビューされない形になってしまいます。ですので、えっ、ー、と、まあ、フィグシェアでこうプレビューされるということを考えますと、まあ、あの、容量的に圧縮せずに登録できるものであれば、ハマ区切りのファイルを .csv で登録するというのが一番おすすめかなというふうに思います。で、まあ、タブ区切りテキストというものもよく あのテーブル、データのスプレッドシートで使われると思いますけれども、ただこの場合は残念ながら Figshare では、えー、タブが、えー、区, 切り区切られずにこのように一列にやってプレビュー表示されてしまいます。まあ、ダウンロードして使ってもらう分には問題ないですけれども、Figshare、まあ、でプレビューしてもらいたいという場合には CSV 形式で登録することをお勧めします。 えっと、あとは、ま、表形式で、Excel 形式のファイルをそのまま登録するということもあるかと思います。まあ、あの、それでも、f i g シ r Share 上では、表としてプレビューされます。ただ、Excel の場合は、遺伝子名が、Oct4 が10月4日に評価、変換されてしまうみたいな、そういう問題が生じることもありますので、そのあたりは、登録するデータに合わせて、注意していただければというふうに思います。 で、まあ、プレビュー問題ないなというふうに確認したら、あとは、まあ、メタデータとかですね、このサイテーションのボタンを押して、引用してもらったときの形式が、まあ、きちんと表示されているかという、そういったことを確認することができます。でこの状態では、まだ プ, レプライベート、非公開の状態ですので、自由に修正とか、そういったことが可能になっています。えっ、ー、と、今、 講義資料のとこに戻りましたが、えー、そうですね。今、プレビュー表示の確認というところを一緒に見ていただきました。続いて、Figshare のアイテムとコレクションというお話をしたいと思います。Figshare、今、このデモでお見せしたものというのが、アイテムと呼ばれる単位でして、一つの DOI が付けられて公開される単位を Figshare ではアイテムというふうに呼びます。 で、このアイテムの中には、一つ以上のファイルを含めることができます。一方で、個々のファイル、まあ、複数のファイルを登録したい場合に、個々のファイルに一個ずつ DOI を付与したいという場合もあると思います。そういった場合には、ファイルごとにアイテムを作成して、まあ、関連するテーマのもの、同じ論文のデータをまとめるとか、そういった場合には、その複数のアイテムをコレクションとして束ねることもできます。 そうすると、ファイルごとの DOI と、このコレクションの DOI というものが、それぞれ付与されます。詳細はこちらの方に説明がありますので、ご覧になってください。であとは、えー、一応、こう、アイテムやコレクションには上限が定められています。で、このフィルシアの無料のアカウントですと、アイテム数500、コレクション数100という制限があります。ま、あの、 通常の使い方をしていて、この制限に達するということは、すぐにはないと思いますけれども、一応こういった数の上限というのがあるということを、ご承知していただければというふうに思います。で、えっ、ー、と、まあ、プレビュー表示とかをいろいろ確認して、問題ないことを確認いただいたら、データの公開、パブリッシュという流れになります。で、先ほどの、えー でもですね、この、このデータを、メタデータを編集する画面でパブリッシュにチェックして、クリックするとデータを公開するというようになります。公開した後はアイテムの削除ができなくなりますので、十分に注意してください。で、公開されたアイテムの容量というのが、ユーザーのストレージ容量が解放されるようになっています。えっ、ー、と、まあ、今、どうですね。 えっ、ー、と、まあ、公開したデータの分、ここに見ていただければ分かると思いますけど、緑色の方はすでに公開していたデータで、そのデータの容量の分は、ストレージの上限かには反映されていないという、まあ、下書き状態のデータの容量だけが 20GB という制限を受けることになっています。で、データを公開した後ですね、 データ公開した後も修正することは可能です。メタデータを修正したり、ファイルの追加削除、差し替えなどを行うことができます。でこれもログインした後に、マイデータの一覧から編集画面を開いて編集して、まあ、修正を一時保存したり、また修正した内容についてもプレビュー表示を行って、公開前に確認することができます。で、まあ、それで問題なければ、 修正画面の下のパブリッシュチェンジというところにチェックを入れて、このデータを修正したバージョンを公開することになります。えー、軽微な修正あの、説明書きを少し変えたとか、レパレンスを追加しただけとか、そういったものであればバージョン変わらないんですけれども、それ以外ファイルの差し替えとか修正を行うと、新しいバージョンが付与されるようになっています。で、その場合、えー、古い修正前のバージョンとともに、 頃になっててまして例えばこういった形でですね、今バージョン17まで来ているデータというのもあったりしますが、これは遡のぼって古いバージョンの方にもアクセスすることができるようになっています。ただバージョンの上限数というのが50というのがありますので、むやみやたらに修正を加えてしまうと、その制限に引っかかることもあるかと思いますので、 そのあたりはなるべく少ない修正にとどめた方が良いかと思います。では、えっと、最後、講義のまとめに移りたいと思います。まず一つ目は、論文だけでなく、付随する研究データへの表というのもの、カープの発展に重要なものです。データの種類に応じた適切なリポジトリを選択し、フェア原則に則 っ, って、再利用可能な形のファイルを登録することが求められています。 あらゆる種類のデータを登録できるリポジトリとして、今日ご紹介した FigShare などの汎用リポジトリがありますで。今回、本日は代表的な汎用リポジトリ、FigShare の使い方の一例を説明しました。今回説明できていない部分もたくさんありますので、より詳しくは FigShare の入力画面上のヘルプであったり、また FigShare のヘルプページ、こちらのリンクから見ることができますけれども、こういったものを参照なさって、 えー、以上で、えー、私の説明を終わりたいと思いますご清聴ありがとうございました